皆ささんんんこんにちはにまるさんです今日はトレックマドンナインの組み立ての前に各パーツの紹介をしていきたいと思います具体的には DI2 関係のものとフロントホークブレーキに関するものがメインになりますそれでは見ていきましょうまず今回 DI2 のケーブルを別途新しく用意しました なんでかっていうとですね普通のシートポストにバッテリーを収納するタイプの DI2 のケーブルとはちょっとバッテリーを置く位置が変わるんでそれぞれのケーブルの長さが変わってくるんで新たにそれに適した長さのケーブルを買ってますマドンの取説 PDF をダウンロードできるんでそれをダウンロードしてみていくとですね H1 と H22 つの表があるんですけども そ, その中で、まあ、フレームサイズごとにえ適切な DI2 のケーブルの長さ ってていいいうののが書いてあるんでそそれを、まあ、その通りに買いました僕の買ったマドンナインのフレームサイズは52でえヘッドが H2 なんでシフターから伸びるケーブルが6 0 0ミリですね普通、まあ、あのシフターからだいたい3 0センチが多いんですよねあのステムのところにジャンクション A を置くタイプでいくと、まあ、大体3 0センチ 2本っていうことでレバーから出すようにしてるんですけどもマドンの場合は、えー、とダウンチューブにジャンクション A が来るんでさらに長くなりますレバーからのケーブルが、えー、1本 600mm が2本っていうこと で, でこちら2つ買ってますねでフロントディレイラーからの、えー、ケーブルっていうのがまあ750ってことでこちら買ってますでリアディレイラーからの、えー、ケーブルが、えー、まあ一番長くなるんですけども 1m 0 0 0ミリですね1メートルのものこちらを買ってますでダウンチューブのところに配置するジャンクション A なんですけども5ポートのものこちらを配置するんで4本のリアケーブルがここの4つに入って残りの1本はバッテリーケーブルバッテリーにつながるケーブルになってますねそれはもともとある程度の長さ、まあ、長さなんでもいいんですけども余ってたのがあるんでこちら今回バッテリーは 新しいやつね DN110 っていうシンクロシフトに対応したものを使いますで、えー、こちらのケーブルをこういう形で、まあ、どっか1つ差し込むみたいな形 で, で残りの4本をのこちらの穴に差していきますじゃあちょっと開けていきましょうもう本当に、えー、簡素な感じでこういう風な形で入ってます これだけ で, す、ね、で意外とですね実物見るとその実践の長さより短く見えます特にあのステムに置くタイプのジャンクション A から伸ばすハンドルのレバーに通す DI2 ケーブルは 30cm なんですけどそれが あの箱開けるとものすごく短く感じるんであこれ大丈夫かなと思うんですけど実際、まあ、つけてみると一応大丈夫な人か見た目は本当短く見えてしまいますねでこれが、えー、バッテリー周りの部品になってますこういう形の部品があの、えー、マドンナイのダウンチューブの、えー、上というか前の方に前側の上の方に配置されてますこれに、えーまあ、DI2 ですとジャンクション A をここにはめてその下こちらにバッテリーをくっつける形になります d i 2ケーブルはチューブの中を通ってこういう形で4本前と後ろから入ってきますでケーブルの場合はこういう別の部品がありまして、まあ、どちょっと分かんないですけどフロントディレーラーとリアディレーラーのケーブルがこういう形でここに入るようになってます まあ、こういう形であのダウンチューブの上のところにダイヤルが出てるんでケーブルのテンションを変えるのはここから簡単にできるんで分解しなくてもこれでテンションを変えることができます回すとこのバネが動くようになってますね今回はこれは使いませんでまあちょっと順番がどうなるかわかんないですけどとりあえずこれ にあのバッテリーとジャンクション A をちょっとつけてみましょう。もしかしたら後で付け直すかもしれないですけどとりあえずやってみます。えー、バッテリーを付けます。でその際にこの結束バンドでつけるような指示になってます。 な感じですかねで、こちらのいらないところを切ってしまいますこうはまるケースなんですけどこちらの方のこのここですねこれにちょうど、えー、DI2 のジャンクションが入るような仕組みになってますんでちょっとじゃあ入れてみましょう。 た感じですね、ここにあのノッチというかボタンがあるんでこれをこう押すことによってこう外れますね。なんで、えー、ま あ, あのここはダウンチューブで上、上面になってますんで。 分解しなくてもここのボタンを押すことによってこれが取れますねで多分こその開けた状態でここから充電するっていう形になると思いますちょっとめんどくさいですねちょっとで、まあ、ここにあの DI2 の切り替えスイッチはここにあるのでここで、えー、シンクロシフトの設定を変えたりとかっていうのは一応できますね はい、こんな感じでこれが、えー、ダウンチューブに埋まるわけですねこういう形で、はい、マドンナイのフロントホークの方をちょっと説明します、えー、パッと見てすごい目立つなっていうのがこれですねこのなんかドクロがなんか帽子かぶったみたいなこういうのがついててちょっと面白いですねヘッドチューブに隠れちゃうんで実際見えることはないんですけどこういうちょっと遊び心があるのは面白いですね これがあの、まあ、フロントブレーキなんですけどもちょっと変わった形式になってますねここにもう一つ部品があってこれが上に引っ張られることによってこうブレーキがかかるような仕組みになってますこれも変わってるんですけどもあのフラップですねハンドルを切った時にこれがこのフラップが開くようになってるんですよねそれが こういう部品になってます。こういう感じですね。ちょっとバネがある感じです。ごい。このフラップ自体めちゃめちゃ薄いですね。で、ここのネジで。えーでね、あのヘッドチューブの上の方にこうネジ止めされる形でで、これがパカパカ動くようなハンドルを切ると開くような形になってますね。なんか飛行機みたいで。 面白いですねこれも窓ないと独特の部品ということでちょっと紹介しますあとはこちらあの、ま、ケーブルが通る、えー、の前提のコラムの部分っていうんですかねここがへこんでる形になってますねここにケーブルが這うような形の、えー、スペースになってるんだと思いますどうでしたでしょうか 次回から実際に組み立てていきますので楽しみにしていてください。チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた。